本番へ行きますよーいカメラオッケイ音オッケイ役者オッケイ用意スタートどうもみなさんこんにちは監督ラボの監督ですえ今回なんですけども長期シリーズをやりたいと思っております名付けて一ヶ月の間毎日文字を書く練習をすれば字のうまさを手に入れることができるのか 日常のふとした瞬間他の方の字を見る機会っていうものがありますよね見てすごい上手いなこの字って思うとなんかすごいしっかりしてるんだなとかそう思いませんかで逆にすごい汚い字だとしたらこの人の生活習慣まで見えちゃうみたいな字で全てが分かるとかはないんですけども印象はすぐ感じ取りますよね。はい、というわけでですねどうせなら字が上手くなりたい。 ということで、はい、これからですね、1ヶ月間、後ろにある本ですね、すべてですね、100均で買いました、まあ。とりあえずたくさん種類を買ってみました。1ヶ月後、果たして実際に字がうまくなるのか、それとも全く変わらないのか、こちらですね、これから1ヶ月間かけて実証していきたいと思います。 はい。で、ルールとしてはですね、毎日、と見開きで、えー、1ページはですね、すべてやること。というわけでですね、やっていきたいと思います。1ヶ月間やると言ってもですね、えー、正直、監督はサポらズやってるのかわからない。ということでですね、4月1日ですね、えー、から、ツイッター、Twitter、にて、毎日1枚ですね、これを書いてる証拠で出したいと思います。6冊の本を用意したんですが、ちょっと順番に見ていきます。まず1つ目ですね、子供のためのひらがな練習帳。もう完全ひらがなですね。まあこれ で基礎を固めていいきたいと思いますえ続きまして美文字が書けるペン字練習帳基礎編はいひらがなひらがなカタカナはいはいはいそして漢字はいこちらもやっていきたいと思います続きましてこちらえ美文字練習帳こちらもでひらがなとかカタカナですねってこれ一緒 これ一緒じゃん。多分これ古いやつで、これ新しいやつです。これもじゃあ、まあ、まあ、2倍効果があると。続きまして、ペンギ練習帳実用編ですね。手紙履歴書、のし袋を美しく書く挨拶文とかですね。えー、載っておりますね。こんなやつ書ければかっこいいですよね。続きまして、書いて覚える100人一首。恋の歌から季節の歌までということ で, ですね。まあ、ちはや振るとかですかね。ちはやブルー。る。髪をも聞かず、たつた顔。 じゃん日本みたいな感じの で, す、ねはい、で最後はですねえ「心が安らぐ射形練習帳」初めての人でも楽しく射形ができるでこちらもペン字練習帳のシリーズですねもう読めないですねはいというわけでどこまでもまるかなできれば1ヶ月で全部倒したいね早速ですね第1日目から今撮っていきたいと思いますレッツプレイ、はい、ではいきますではまず子供のための平え鼻練習帳 やばい、意外と難しいやべ全然下手美文字「し」の「ゆ」あ「あゆ」ってこうやって書くんだこうかああなるほど「ゆ」オッケー結構これ量多い結構うまくないこうこうこうこうこうペン字練習帳えペン字だからペンだよね で100人一周あでもなんかちょっとだけでも上手くなってる感じがしないでもないよ。でラスト123。懺悔分1 2 3 は三はっはいやでもこの年になって書き方の練習なんて久しくしてないからもしかしたら間違ってる書き順で覚えてる字例えばこの行に関しては絶対間違ってたラスト本日4月1日より動画計画を実施いたします詳細にに関してては後日ツイッターにて解禁 ざっくり説明すると1ヶ月で文字の上達ができるのかという企画でありますさてさて美文字生活2日目書き順を間違えていたりとたくさんの発見に今更気づきながらひたすら書いていますちなみに次に出す動画はかなり時期を外していますが足ポカクッションの予定となりますさてさて美文字生活3日目 1週間が早すすぎてて驚いています最近の悲しい出来事は年始に購入したコーヒーの袋の引き換えチケットが使い切れずに期限を迎えてしまったことです文字を書くときに意識をしていることがありますそれは息を落ち着かせてゆっくり書くことです添付写真は通常価格180円が今なら100円のファミチキです 久ししぶりに食べましたうまい美文字生活5日目です本日より一筆繊を使用します仕事ですが昨日深夜ゲーム「ライフ・イズ・ストレンジ」をクリアしましたタイムリープができれば何でもなかったことにできるしかし適切な道筋をいわばズルをして築き上げた人間関係は果たして自分の人生を歩んでいると言えるのだろうか とても深く考えさせられました実際のところ毎日裏で何をやってるのかというと100均で手当たり次第に購入した美文字練習帳計6冊を1日1冊ごとに最低両開きで1ページ書き進めるというとても地味でシンプルなトレーニング内容なのです普段動画作りに集中するためにニュースや SNS をあえて見ない生活をしているのですが。 安倍首相7都府県に緊急事態を宣言に目を引かれてみましたところとてもカルチャーショックを受けました最近寝不足です理由はわかっていますマイクラです動画用にテストプレイをしましたらガチハマりをしまして寝る前に30分だけと始めたら気づいた時には深夜3時ルーティン化しています 文字を書くには結構力が必要なことが分かりました毎日6冊両開き1ページ以上連続して書くと後半になるにつれてヘニャヘニャ文字になってきます銀行の通帳カードが磁気障害の関係なのか引き落としができず焦る実は数日前にも同現象が発生 翌日何事もなく復帰したため気のせいかと気にせず使っていたのですがやはり気のせいではなかった模様翌日に続くうすうす気づいていたようん休日は銀行お休みだってことでもさすがに本店はン満イで平常営業してたろ的な決めつけで到着したらシャッター 諦めもうて ATM 使ったら普通に引き出したしうちのカードは気分屋なのかい?」。続く休日に久しぶりに買い物をしに市街地に出向いたらマスク着用率 80% の世界になっていて驚いたそういえば最近地下鉄で椅子に座っていても自分の隣空いているのにわざわざ反対側の席でギチギチに詰めるおかしな光景に。 Why? と思っていた未解決現象が解決時気不良のカード本日やっと営業している銀行に行き再発行の手続きをしてきました新しいカードが到着するまで約23週間かかるそうですサブカードだったのでほっ。y ユーチューバーにならなかったら自ら率先して買うことがなかったであろうビール六缶パック 今週17日ビール好きにぜひ見てほしい動画を予定しておりますのでお楽しみにお酒は二十歳から。 どうも皆さんこんにち は, にちは監督ラボの監督ですえ本日なんですが15日でございます本日からですね折り返し地点となりましたで改めてですね今の現状をご報告させていただきたいと思います1日目の時に紹介した通りですねこちらのですね6冊をですね毎日両ページ1ページずつですね必ずやっております大体ですねこれ全部1ページずつやるには 約30分くらいかかります。ずっと30分書いてたらもう手が死んじゃうので、まあそれぞれですね、朝起きたら2冊、お昼休憩に2冊、そして夜に2冊というですね、小分けにすることによって、各10分単位でやっております。15日ですね、やってみて感想としましてはですね、確実に字が上手くなりました。はい。で、まだまだですね、上がれると思います。この美文字生活をやって、やったな、嬉しいなと思っていることがですね、何個ありまして、文字を書くときに、 よよりりゆっくり書く書うな癖がつきました、まあ、あとやっぱりそれぞれ書く頭のところのペンの寝かせ方例えば今まではですね普通にさっさと書くのですがえこれをですね学んだことによって左から入ったり右から入ったりするその入り方は結構重要かなと。4分の3ぐらいは言ってるのかな カカタカナばっっかかかりだったりだたでですすととひらがなですとかここを最近やってからも漢字ですね使うものに関してはですね鉛筆ですねで書いておりますでまだまだ全然ね長さはありますのではいえー、とこれですねこっちから書いたらだんだんここ黒くなってくるんですよなので普段はこっちから書きますここになんか模写の部分がありましてでここで、えー、とオリジナルの部分を書いていくということですねまあこれをですねひたすらですね、えー、その日に必要なページをですねとにかく埋めていくという いうですね。という形になりますえー、100人一種ですね。これを1日でですね。はい、やってますね。えー、で、今日に関してはここですね。はい、雲ってよりちょっとまだ苦手なんですよね。月。かなですね。こういう意外とシンプルなところですねこの部分なんですけどもさって書いてたんですけども。実はここ。 ちょっと入ってからこう行くっていうですね上という字も左から入りの下に下げるで右まあ、これをもう本当に模写するって感じですね止める止める止める止めるっていう感じですねこれだけちょっと異質なんですけどもこっちが鉛筆で描く部分でこっちが筆ペンで描く部分で筆ペンで描くとその滑らかにさっさとかける部分がですねかなりですねうまくできたらすごい気持ちいいんですよね力を込めるところ とあと浮かすところもう止めとか跳ねとかこんなんですよねはい。 残り15日ですね。まあ、気をつけていきたい点と、ともう少し修正していきたいところとしましてはですね、文字のバランスですね。文字一文字一文字がうまくかったとしても、次に繋がる文字の大きさのサイズとかバランスとか配置とかは、結構やっぱりちょっとバラバラになっててましてですね、まあ、そこを細かく修正していきたいなと思います。はい、またやっぱりそれ苦手な文字ですね、コツがつかめないひらがなっていうのがありましてですね、しっくり来ないなという文字がですね、うかまよらお。もうちょっといけるなっていう感触 はです、ね、まあ手応えがまだ感じていないので残り15日でですねしっかりマスターして美しい文字を書けるようになっていきたいと思いますでは残り15日こちらかかさずやっていきたいと思いますので後半戦いくぞ美文字生活本日折り返し後半戦からは隣接する文字の大きさやバランス苦手なパーツ複雑な感じを克服していきたいと思います残り15日 初日に書いた文字と別人と思われるくらいの美文字に少しでも近づいていきたいと思います。電子に福袋開封動画で出たアニメを見る企画で、5本中フェイトシリーズを3本選択したのだけれども、Amazon プライムビデオはすべて有料。レンタリアに行ったら、ちょうど模様替えの中でお目当ての作品を探す人でごった返していたので諦めた。 アンサンサブルスターズ行くか以前告知していたビール動画本編にエフェクトを多用しすぎて書き出しら連発30分以上格闘しましたが解決に時間を要するため明日の朝へ公開へ来させてください楽しみにしていた方申し訳ございませんクリーミーな泡立ちの生ビールが自宅で簡単に味わうことができる 神山サーバー2020の動画を出しましたビール2缶とサーバーをセットにして1名様にプレゼントいたします応募待ってます札幌の三大映画館全て営業休止のニュースが入ってきましたねついに来るところまで来た感が自粛自粛のラッシュですが今自分ができることをやっていきたいと思います 15週分くらい溜まっていた「仮面ライダーゼロワンついに最新放送32話に追いつきました役者さんの演技が素晴らしく舞は目頭が熱くならざる得ない展開に子供以上に楽しんでいます特に人工知能が自我に見るた目の「俊義アリティ」についてまさに今の状況を彷彿ニュース報道や SNS をただただうのみにするのではなく しっかり自我を持って自分なりの正しさと未来を見据えた選択をしていこうと強く背中を押されました4月も残り9こ日こですね美文字生活初めはひらがなメインでしたので30分もあれば課題をクリアできましたが最近はページを開くと大量の漢字時刻にうわっとひるむいが格段に多くなりました残りページもあとわずか 頑張ります毎回ウィットに飛んだ会話劇話自体の面白さそして深すぎる異物哲学「学才能があるんじゃないか」って言ってくれた人もいるけれど才能のある人でもこういうのってうまくいかない時はうまくいかないわけだし自分の才能を信じられないと一流にはなれないよ努力ができなくなった時に支えとなる軸がなくなるから頑張るだけの人は頑張れなくなったと 挫折する個人的に未だコツがつかめていないひらがながございますう、か、ま、ゆ、よ、ら、おです全体を意識して書き始めないとバランスが崩れます報告です6冊あるうち2冊全て埋めました追加を検討美文字を書く際は 環境音による相乗効果の実例が判明してからというもの最近はスマートスピーカーにジャングルの音を流してと伝えジャングル空間でトレーニングをしております気分転換にもなりおすすめですどこにもいるはずのない鳥のさえずりに釘をかしげるナビが見物ですリンクを貼った音声に関しては本編でほぼ殴り合いに発展した 県営の中の女子高校生が録音ブースにて本編を見ながら一対一でトーク会話回しのうまさとボケツコミがとにかく最高すぎる一言一言構成している西尾維新の目の前には確実に二人が見えてると思うラビーのトリミングにく際ショートカットをしようといつもと違う道で歩いたら。 地に迷い2倍時間がかかった専用グラスをかけると自分にしか見えない目的地に着くまで矢印が表示されるガジェットはいつ発売されるのだろうか10万までなら出す GW 期間実家に帰ろうと有休3日間設定したのですがご存知の通り外出自粛令のため自宅待機となりました というわけで5月1日から5月10日までの10日間期間限定で動画を毎日投稿しますあと数日で5月です驚いたことに1本も映画を見ることがない状態で月をまたいでしまいそうだそれは決して映画が嫌いになったわけではなく YouTube というさらに面白い場所を見つけてしまったからで 2時間映画を見る選択と1本10分の動画が20本見ることができることをいざ天秤にかけるというわけなんですついに4月も残り1日ですこの美文字生活も明日で終了となります思えば自分の弱点を克服したいけどなかなか続かないじゃあ動画にしちゃえばサボれないよねということで始めました はい、どうもみなさん、こんにちは。監督ラブの監督です。えー、本日なんですが、4月の30日、今日で終わります。この企画はい、というわけで、後ろにある通りですね、えー、こちらをですね、1日1ページ、両、えー、開きで、えー、全て書くということをしてまいりました、えー。結果から言いますと、かなり字が上手くなったかと思います。はい、で、今この後ろにあるですね、6冊なんですが、えっ、ー、と、 各ペースが早すぎまして、1日になんか2ページとかですね、ありましてですね、まずこいつがですね、すでにもうクリアしております。100人一周ですね、クリア。えー、で、ペン字練習帳は、最後ですね、とこのページのみです。美文字練習帳、このページのみになります。はい、で、車程が、これがラストとなります。はい、ではですね、えー、ラストやっていきたいと思います。 ラスト美文字生活、本日で一旦区切りとなりますが動画企画関係なしで私的にもう少し上手くなりたいので引き続きやっていこうと思いますなお明日からは別の1か月企画動画スタート今までありがとうございました2020年4月30日、監督最後までご覧いただきましてありがとうございます 他にもこういった動画を出しておりますぜひチャンネル登録をして他の動画もご覧ください。カンプでしたはいというわけでですね、えー、今回初めてですね1か月間にわたる長期シリーズの動画というものを作ってみました。 予定では今後ですね、毎月、こういった長期シリーズをですね、1ヶ月間にわたってやっていきたいと思います。まあ、この企画自体がですね、まあ、基本的に今まで監督なんですが、自主制作映画というものを16年間やっておりまして、まあ、その時の暮らしといえば、本当に自主映画を一番に。 持っててきたた生活をししおりました、えー、今、ですすね、YouTuber、活動をメインとしててやっております今自分なんですが、顔出し出演という形で、こういったカメラの前に全てさらけ出してやっております。で、改めて思ったのは、動画を通して自分を見つめ直す機会というものを得られまして、自分磨きを始めようかなと思いました。この第1弾としましては、もう監督字が下手なんですよ。こういう感じですね。でそれが こうなった今までちょっとですねないがしろにしていたものをですね挑戦しまして底辺から一般レベルまで上げたいなと思っておりますで気になるですね5月の動画に関してはですねはい絵が上手くなりたい 自主映画の時もですね絵コンテというものを書いておりましたがまああまり見せられるものではなかったですね、まあ、自分が分かればいいかなと、まあ、カメラも自分で回すんで、まあ、それを共有することはないのですが、まあ、やはりですねどういった角度で撮るのかどういった表情を撮りたいのかというところをですね、まあ、絵コンテがあればとても分かりやすくできるんですよねまあ今更絵が上手くなってもと思うのですが今回文字力を強化したんで次はもう絵力をですね1ヶ月間にわたって集中的にトレーニングをして 見れる形にしていいいきたいと思いますで、監督なんですが、もともと漫画家志望だったんですよね。で、そこから、まあ、ロード・オブ・ザ・リングというですね、素晴らしい映画に出会いまして、実写映画にしかできない世界があるということで、映画監督を目指していたわけなんです。というわけでですね、絵力を5月、上げていきたいなと思っております。Twitter に毎日上げていきたいと思いますので、えぜひともですね、あ、こんなことにしてんだなぁと思っていただければなと思っております。 はい。というわけでですね、このチャンネルでは、えー、今回みたいなですね、やってみたシリーズですとか、えー、商品レビュー、ゲーム実況を出しておりますので、他の動画もご覧ください。えー、ではまた次の動画で会いましょう